よりすか綺麗綺麗もうこんなふうに白すぎますそして静電の恐れがあるということを身近にあるものを使って明かりの確保する方法を緊急なんですけども紹介します、はいえー、今こう並んでる状態でちょっと分かりかと思うんですけどちょっと電気をくあの暗くしてもらっていいですかはいて えっっと中にティーライトキャンドルが入ってですね、うん、で今この状態でこれだけ明るさを確保できるのででえティーライトキャンドル大体4時間ぐらい、うん、あのん 燃, える燃え続けるうそうそうそうだから結構あの長い時間確保できるので、はいはい、回復までこれでねしのしのげればいいんじゃないかということで、うん、急に動画を撮っています、はい、じゃあこのやり方を説明したいと思いますちょっと 明, 明るくしてもらっていいですか、うんはい はい、えー、それじゃあですねこれはえっ、ー、と普通のあのアルミ缶ですねちょっと作業しづらいので少しよくしておきますねはい空き缶ですねえっ、ー、と手を切らないように気をつけてくださいで今軍手をしますんで、うん、ちょっとこれずれるんで気をつけてもらってねあのカッターナイフをぐさッ あまり力を入れないようにしてもらって、うん、で、これであとは長めのねハサミを使ってこうやってザクザク切る感じですねこれをです、ね、まあ4、4 5センチ刃を入れてもらえればいいかなって、ね、ちょっとね手を切らないように気をつけてくださいね少し開く感じでで、今度反対側もこんなふうに4 5センチ刃を入れますでまた開きますそしてここにあの ティーライトキャンドルを置き、奥面に反射した方がより明るいんじゃないかとい。燃出来上がりはこんな感じで、ただ手を切らないように気をつけるということと、あと点灯だよね。うん、点灯さ、点灯して火事を火災を起こしてしまったら何もならないので、えっと一旦ちょっとこれで暗くしてもらうとどどんな感じになりますね。もう綺麗、明るい。いけますかね。 え明るい明るい、うん、だいぶ明るい、うん、はいじゃあひとまずねただあくまで緊急事態でこうあの対応するものなのであの手を切らないようにすることですとかあと火を使ってるのでねあとこう点灯しやすいあと暑いとかねまあそういうのを気をつけてあの十分に気をつけてもらって、まあ、二次災害にならないようにしてもらえればいいかなと思って紹介しました